皆さん、こんにちは。今日は、私の車になります、トヨタの新型のボクシーの SZ のハイグリッド最終決定という動画を配信させていただきますので、これから、のはボクシー、検討されている方はぜひ参考にしてみてください。今回私なんですが、新型ステップワゴンももちろん購入の対象にしていました。実際に新型ステップワゴンを見に行ってきまして、ボクシーとの比較、 自分が実際にその車を見たときに、その車に対してのワクワク感、ドキドキ感、そういったものがあるのかどうかということを、自分の感覚で確認をした上で、最終的にボクシーにしたという経緯があります。で購入に至った理由というのは、自分自身がその車を待てるのかどうか、ワクワクドキドキ感があるのかどうかということを、まず一つあるんですけれども、その他、決め手となったところについては、 車の商品性や装備、それから価格、それから支払い条件、まあそういったところも絡んでくるわけなんですけれども、それをすべてホンダとの相見積もりをした上で妥当であるという判断を私の中でできたので、今回新型のボクシー SZ ハイブリッドに乗ってみようということになっています。注文が完了すると見積もりだけじゃなくて注文書というものが発行されるわけなんですけれども、 そちらの方はブログに記載してありますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただければと思います。で今回私は現金販売時の支払い価格391万230円という価格で購入をすることになっています。この390万というのは見積もり上、例えば見積もりになるんですが、ここの部分を結構皆さん見がちで、 この部分を払えばいいんじゃないかというふうに思われ て, ている方も多いと思います。実際に車を買われる際、あまり細かなところを見ないで、買えるか買えないか、金額的なところだけでこう判断される方が多いとは思うんですけれども、実際この金額にプラスローンをする場合、残価で組む場合に関しては、手数料というものが乗っかってきますので、そこについてはまあご注意いただければと思います。 残価が乗っかってくるということで、私も今回初めてトヨタのファイナンス、トヨタファイナンスの残価クレジットを使って、で、今まで 4.9 だったものが 3.9 になりますというのを前回の動画でお伝えしてたんですけれども、ここでもう、ここで改めて補足をすると、金利は 2.9% になるそうです。で今回、トヨトヨペット店で、まあ、知り合ったというか、まあ、私の営業の子なんです。まだ入社して3年目ということで、 まだまだ経験が浅かったりするわけなんですけれども、まあもちろんそういった不備な点っていうのはあるんですが、非常に感じのいい子で、なおかつ落ち着いてる子なんですね。で、私もやっぱりその子だったら買ってもいいなということもあるんですが、まあそれはさっておき、まあまだ若いということで、見直してみたら金利が違いましたと、まあいうことで言われていたので、で実際金利は 2.9 ということになります。なので、実際に銀行であるとか、 まあ、ホンダでしたら、金利が 1.9% の施策を打っていたりとかっていうのがあるわけなんですけれども、まあ、射程圏内に入ってきた金利であると、まあ、いうことも含めて、まあ、私自身いいなと。で、上記の金額、この金利 2.9% も含めた金額を合わせると、トータルで430万円という価格になるということで、まあ、これが最終的に支払う金額。 ですので、大体いい利息としては、42万円ぐらいになってくるということになります。で、これは、2.9 で42万円ってちょっと高いなって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、残価が乗っかってくる場合と、そうじゃない場合、普通にローンを組む場合とで、もちろん残価になりますんで、その金額に関しては据え置きになるわけです。そうするとその分、利息としては高くつくということで、残価設定の場合とそうじゃない場合で、だいたい 13万円ぐらいの違いがあるということになっています。なので少し高めになっています。残価設定が乗っかってないということなのであれば、まあたい30万円ぐらいにな る, なるということなので、だいたいホンダの金利の 1.9% と同じような価格帯になってくる。ステップアゴの場合は少し金額が高いんですけれども、480とか90ですね。なってくるわけなんですけれども、まあそれでだいたい30万円ぐらいというイメージです。 で今回、この430万円と内訳についてお伝えするんですが、車両の、車両付属品の値引きが 227,650 円。で、これに、スマイルパスポートとガラスコーティングの5点セットを加えることで10万円引きになるということになります。で、後ほど紹介するんですけれども、このスマイルパスポートとガラスコーティングの5点セットを加えることによって、トヨタファイナンスの金利というものが スマイルパスポートに加入すると 1% マイナスガラスコーティング5点セットに入ることによってさらに 1% マイナスということで 2.9 になるということになりますで納期に関しては今の現時点なんですが1年待ちになっています非常に長いと思われがちなんですが私も最初納期を優先して今回トヨタのチームメイトを外したんですけど1回 でもやっぱ外してしまうと、今回の新しい新型のボクシーの、しかもハイブリッドで、目玉となる商品、目玉となる機能がなくなってしまうっていうのがあるんです。 それがやっぱつまらないと、まあいうことで、私自身も実際にこういった仕事をしていて、レビューもやっているので、やっぱりいろんな機能を見ていきたいっていうこともあるし、新しい機能になりますんで、やっぱりワクワクドキドキ感っていうのが増えていくと思います。そういう意味ではやっぱり購買意欲というのも大きくなってくるということもあるわけなんですけど、この25万円のオプション、やはりつけたいということでつけて、それによって納期が少し伸びたと。 まあ年末ぐらいだったんですけど、さらに納期が伸びたということになります。一週間少し空いたんですけども、一週間空いたことによって、2ヶ月ぐらい納期が伸びたと。まあそのぐらい今、のはボクシーが非常に売れ行きがあって、今現時点ですと、もう古いかもしれませんが、もう7万台の受注を超えたと言われていますんで、非常に今、大人気になっている車になっているということになります。 値引きの内訳についてお話をしたいと思うんですが、まあ、今回私がお世話になっているトヨペットさんに関しては、車両価格に関しては、以前11万円ぐらいの値引きとお話ししたんですが、まあ、それは見積もり上の話なので、まあ、値引きをどこでするかによってっていうのはもう販売店によって異なるんですけれど、最終的な私の見積もり上の話では、車両から5万円の値引きになるというのがまず一つあります。で、次に、 付属品の値引きということで、これは額面の値引きになるんですけれども、額面というとかなり意味深なところもあるんですが、77,650 円という値引きがあります。金額的な問題でね。金額的な面での値引きです。それから、キャンペーンによるスマイルパ ス, パスポートとガラスコーティングの値引きで10万円ということで、計トータル 227,650 円という値引きになります。で、今、額面というお話をね、額面というお話をしたんですけれども、 ディーラーラオプションとなる鉱石のモニター、これも今、キャンペーン中で半額になっているということなのですでにその半額になっている金額が見積もり上で反映されて乗っかっちゃってるわけなんですけれどあくまでも値引きという対象には見積もり上ではなってないんですがキャンペーンで7万2820円鉱石モニターが半額になっているので実質それについても値引きになっているということになります。 ので実際は額面上22万7650円なんですけれども、まあだいたい30万円ぐらいの値引きになっているということになります。でもこれは今現状を初期受注の場合のみということで、もう4月に入ってきてしまうとここまでの値引きというのは見込めないということもあるようなので、まあ契約する、なおかつ値引きをある程度期待し した上での契約をしたいということなのであれば、もう3月いっぱいまでが限度かなということになりそうです。もう一つ購入の大きなポイントになったのが、下取りの価格についてになります。今回私の車に関しては2017年のステッパーコンのスパーダのハイブリッド RP5 と言われているものになるんですが、こちらは走行距離が 61,300 キロという距離。今もうちょっと伸びているんですが、この車が トヨタさんの場合の下取りが5月の下取りであれば219万円。最終的な納期予定まで、11月まで乗った場合ですと211万円。今現状もうもっと納期が伸びちゃってるんで、実際には車にもっと乗り続けるということなのであれば、もう一回再査定になるということのようなんですけれども、まあ私自身はもうこの値段が確定していて、5月に売っちゃおうか、5月に降りようか、 11月で降りようかということで今検討中なんですが、まあ、おそらくもう11月まで乗って、11月以降は、まあ車が別にもありますので、まあ、そちらの車に乗って待とうかと思っています。まあこういった形で、ここで言えることというのは、少し納期が 今、車の納期が非常に長くなってるわけなんですけれども、それでも待っていても9万円ぐらいの変動しかない。なおかつ、距離いくら乗っても関係ないということなので、そこがかなり価格的な面と、もう一つは走行距離が伸びても、買い取り金額が変わらない。再査定をしない限りは、買い取り金額が変わらないというところが非常に良心的なところだと思います。ちなみに、 ホンダディーラーの場合なんですけれども、ホンダディーラーの場合はここまで正直良くないということがあります。実際には180万円程度にしかならなかったという視聴者様もいらっしゃると、まあ、いうこともありますので、やはりトヨタとホンダの車の買い取りの差というのがかなり大きくなっているかなと思います。実際には、 4,50 万ぐらいの買取金額の違いというのがまあ、出ているというのが現状になっているとまあ、いうことになります次に残価クレジットの話になるんですが今回トヨタディーラーで扱う残価クレジットを使うことにしたというのは冒頭でもお話をしましたえ今回通常の残価クレジットの金利が 4.9 から 2.9 に変わったと まあ、いうことなんですけれども、それもお話をした通りで、スマイルパスポートとガラスコーティング、こちらを加えることによって、金利がマイナス 2% 減った状態で、クレジットを組むことができると、まあ、いうことになります。で、先ほども冒頭でお話しした通りなんですけど、ここで気をつけなければならないのは、残価クレジット、金利が安くなって良かったって思うところはもちろんあるわけなんですけれども、トヨタさんの場合の特徴というのは、金利が少し 高いというのがあります。通常ですと 4.9% なんですけれども、トヨタさんの特徴というのは、他の他社メーカーに比べて、残価設定が少し高くなるということがあるので、金利が高い分、毎月の支払い金額が安くできるというところが、トヨタさんの、この、トヨタファイナンスの大きな特徴になります。ただ、逆に冷静になって考えていただければと思うんですけれども、金利が高い、 かつ、残価が上がるということは、手数料自体も増えるということになります。通常、残価設定がされない普通の通常ローンに対して、同じ金利のパーセンテージだっても、手数料が上がるということになりますので、そこは注意しなければならないところです。毎月の支払い金額自体が厳しくて、 あげられないという方にとっては残価設定というものが非常にいいとは思うんですけれども金、金利自体、最終的な手数料を抑えたいという方なのであれば残価設定で組まない方がいいと、まあ、いうこともありますので、一丁一旦あるということになります。今回私は残価設定で組んでいて、見積もり上では190万7400円というのが今回の新型のボクシ新型ボクシーの 残価設定になるわけなんですけれども、こちら、金利手数料分を抜いた金額390万円に対して 50% ほどの据え置き価格となっているということなので、非常に毎月が支払いやすくて、で、なおかつ、金利自体も 2.9 になっているということもありますので、金利も抑えられるというメリットがあって、私はこれを選んだということになります。 トヨタファイナンスの残価設定クレジット、主に支払いに関してなんですけれども、一長一旦あるというお話をしました。ですが、実は今回のノアボクシーに関しては、この残価設定クレジットというものが非常に支払いをしていく上で有効的であるということが言えます。それについてお話をしようと思います。その理由は何かというと、 支払い金額の約 50% が末置き価格になっているということになります。今回私の見積もり上では、末置き価格は190万7400円という国産車、なおかつこういったミニバン系の車では異例の価格帯、非常に高価な価格帯での残価設定になっているということになります。これが非常にポイントになっていまして、例えば、 銀行でお金を借りるということで、まあ、金利としては 1.9 であったり、2.9 であったり、3% だったりする場合があるとは思うんですけれども、銀行で借りる場合はどうかということなんですが、融資を受けて、ディーラーの口座の方にお金が支払われて、で、車にまあ乗るわけなんですけれども、あとはずっと金利手数料と元本と支払っていって、返していくだけということになります。 ですが、このやり方ですと、5年経った時の車の価値そのものがいくらになるかわからないというリスクがあるということです。で、逆に残価設定クレジットのいいところというのは何かというと、買う前に190万7400円という金額が決まっているということになります。これに対して、 手数料を支払っていくことになるわけなんですけれども、車自体、例えば5年間乗って、全く何もなく、何もない状態で乗り換えられればいいとは思うんですけれども、事故を起こしてしまって、車両価格自体が下がってしまうということが、残念ながらあったりします。ですけれども、この残価クレジットというのは、この金額が事故を起こして だとしてもこの金額を最低保証するための金額になっているということになるなるので残価価格としては確約されている価格になっているということがありますまず一つそこがメリットとしてあることになります銀行で借りて銀行で返していくとなると実際には価格としては査定をしていった時にまあこの金額になるかどうかっていうところも わからないですし、場合によって事故を起こしてしまった場合なんかですと、さらに価格としては下がっていく。まあたい事故を起こしてしまうと80万円ぐらい、事故の規模にもよりますけれども、まあそのぐらいの、車が治っていたとしても、そのぐらいの価格帯になってしまうということなので、まあたい120万円ぐらいに落ちていると、いくということがあるわけなんですけれど、そうなった場合ですと、価値の下がったものに対して、 価値が下がってない状態の元本と金利手数料を払わなければならないということになるわけなので銀行系のローンというものが絶対的にいいよというわけでもないですしかつキャッシュで買ったとしても車の価値というものが下がってしまうというリスクが伴うということになりますですけれども残価設定ローンというのは 190万円という金額というものが保証されながらの金利手数料と元本を払っていくということになりますので考え方によっては非常にメリットがあるということが言えるとともに通常の払い切っているローンに対して手数料がかかる現金一括の場合に比べると手数料が42万円ぐらいの金額差が生まれるわけなんですけれども 事故を起こすということになると、その42万円という手数料というのは完全に埋め合わせになるということで考えると、一種の保険という意味で考えれば、残価設定クレジットというのは、背置き価格によっては使ってもいいサービスだということが言えると思います。なので今回私も残価設定クレジットを利用して、今回はボクシーを 購入したとということになります最終的な支払いとしては、えー、初回が4万4803円2回目以降が4万900円ということで毎月の支払いは4万円ジャストぐらいに大体抑えられることができていて頭金とボーナスというものは今回ないということになっていますなので非常に支払いやすい金額になっているんじゃないかと思います次に支払い手数料自体は 私自身も確認という意味で、まあ、確認という意味で実際に計算して算出して、表に上げているので、まあ、こちらは参考程度に見ていただければと思います。少し分かりにくいところがあるのと思うので、補足すると、これが手数料で、こちらが元本の最終的な費用で、こちらが残価の金額で、トータル合わせると432万4403円という金額になっています。 なので、390万円を金利 2.960% で残価190万円で支払いをすると5年間で42万円の手数料を払うということになるので、だいたい430万円の支払いになるということで冒頭の金額になります。はい。で、もう一度整理してまとめにするんですけれども、収録のボクシーの SZ のハイブリッドは目玉のチームメイトをつけて 乗り出し価格としては493万円ぐらいに大体になります。これは現金購入時の車体乗り出し標準価格になっています。だから値引きとかも何もない状態。下取りももちろんない状態なので、車そのもの の, も の, の金額としては493万円という金額になっています。でそこからいろいろ どうやったら安くなるかってことを考えていくわけなんですけれど、値引きとしては 227,650 円。まあ、こちらは冒頭で先ほどお話しした通りになります。で次に車両の下取り価格としては、818,330 円。こちらは11月まで乗った場合で、211万で買い取ってもらった場合になります。次に、キャンペーン割による、 金利手数料の減額ということなんですけれども、スマイルパスポートとガラスコーティングの5点セット、これ、元々の金額が 256,300 円します。これを見積もりの中に入れると、キャンペーン割りで10万円安くなるんで、実質 156,300 円という金額になります。ただし、これは値引きというふうに解釈しがちなんですが、実際は493万円に入っているものになりますので、 まあ、感覚的な問題になります。安く買えたんだという感覚。だから金額的な値引きにはなってないと、実質はなってないということ、いうふうにも捉えることができます。それによって、トヨタファイナンスの金利が 4.9 から 2.9 になりますんで、もともと 4.9 だと大体どのくらいになるかというと、76万円くらいになります。それが42万円になりますんで、その差額が34万円。 で、かつ、キャンペーン割と合わせて、実質44万円の減額になるということになります。だから、もともと、今、キャンペーン月になってるわけなんですけれども、3月になってしまうと、さらに、このキャンペーン割というのはなくなってしまうっていうのもありますし、金利に関しても、4月以降また戻るという話もあるんで、この分の価格差というのが、44万円分の価格差というのが、出てくるということになります。それも、 購入する時期によって、この44万円という価格差が出てくるということになります。なので、車はできるだけ早く買った方がいいよということもあるし、早く買えば残価設定ローンを組んでも許容範囲になるという考え方もできると思います。はい。で、今まで話した話で、車体の493万円、それからオプション、もう一つは付属品等の23万円、 車両のの下取り価格の82万円もう一つは、キャンペーン割に絡む手数料、42万円ということで、トータル430万円という内訳になります。はい。ってことで、まあ、過去の動画で私、こちらでも紹介してるんですけれども、こちらは実際に、こちらに関しては、まだ私自身が制約する前の話になっていて、結構ざっくりなところがありましたんで、 まあ、今回は最終的に決まった最終見積もり、それから注文書を添付しておりますので、最終決定という内容で、今回、トヨタの新型ボクシー SZ の購入の内訳についてご紹介をいたしました。当チャンネルでは車及びカー用品のレビューとも行っておりますので、ぜひご覧になってみてください。で、このステップワゴンとか、ボクシーとか、セレナとか、 実際、新型私、見て思ったんですけれども、デジタルルームミラーが今、非常に需要が高いということが、改めて分かったということになります。それは、やはり、リア席のモニターをつける頻度が多い方は分かると思うんですが、真ん中にモニターがつくので、普通のガラスのミラーだと、後ろが見えなくなるからということがあるんで、なので、非常に今、デジタルルームミラー、重要があると。でも、純正に関しては、今、非常に高い、10万円ぐらいする。 でも、アマゾンで買うと、1万円とか、高くても2、3万円ぐらいで買えてしまうということがあるので、まあ、非常に人気があるということで、私も今、カー用品のレビュー、デジタルルームミラーを中心にやらさせていただいておりますので、そちらの方もぜひ興味がある方はご覧になってみてください。また最後になりましたけれども、チャンネル登録、高評価いただけますと、今後の動画の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは、失礼をいたします。